でじゃああのだからあのミット打つ時の体の角度についてあの説明するのでちょっと、まあ、よく覚えてください、まあ、ず、のー、普, 普通の格闘技とかね、普通の格闘技の場合はこう相手に対してこう体の正面を向けてなんかこういう感じでこう殴っちゃう で, で中国武術の場合はそういうことはやらない、なぜかというと武 器, 術武器術の体の使い方を。 まあ、前提にした体の使い方、あ体使いをするのがまあ中国人だからまあこう、そうでさっきみたいにこういう の, やこういうのはやらない、じゃあどうするのかというと、あの体の角度これ、こういう角度、のこの相手に対してこの一文字の腰になるこのキッたこの半身の角度、今 の, この角度を基準にまあこうやって構えて、でまあこうで比較的、そ日陰の時もこうやって構えて。だから今 だから今、これねこの体の角度この体の角度この角度を前提にしてあの素手の技術とも成り立ってるんで今 の, ね今の体の角度からこういってこういってこっからパンで戻して、もっといいんだ、こういったいいこの時の角度この時の体の角度っていうのはこれね。 これこうやって、ちゃんと相手に対して、こう、やりが直線になる。この角度。この、あのー、一問、毎一文字残しの毎一文字残しになってるこの角度。この角度を前提にして。いいこれ大丈夫だ。大丈夫。お前は強くだ。お前は強くだ。で、そう、だから今のこの体の角度を前提にして、こうやって構えて、この状態、この状態からこう、こう、ここでパンってやって、でパン 違う、違う、違う、だから、カットとかだとこういうの、カット機こう、で、この構えだと、やり無だ、やり を, を持つ、無理、だから、この構えでやり構え無理こう、こうやりますか、やりこうやってやりますか、お前みたいな今感じになって、じゃなくって、我々中国語ではちょっこう、ね、った直行やりをしっかり構えて、この、毎一文字の腰。毎一文字のしになるようにこうやって構えて、この角度、この角度から、 この角度から入って、ポッパーで、パーっていうことそれをじゃ意識して、ちょっとまあこの角度、この角度そう、だから格闘技とそう中国武術のその大きな、違い、武器術と互換性のある体使いをできるかどうかっていうのが大きな違いなんでよ。 いやちっっちちちちゃちゃちょっと待っ て, っ待って<笑>で今だから木村さんがやったのっていうのはなんかこうちょこちょこちょこってやってこうちょこちょこってでそのちょこちょこじゃなくて こ, うこの角度からこう本当だったらこうあの回転寿司の動きをするんですけどそれをだから今ねこの動きこの動きをこう縮めて 縮めてこれをこういく、これをこういく、で、こういく、だから、こうねこっから、だから、これね、この動きの手だけ、手だけこういく、手だけ縮めてこういく、で、だから、ここからバンっていって、バンっていということ、だから、この手だけでこうちょこちょこじゃなくて、こう、体でこうやってこう使う。 そそうそう。だからまずは、しか も, しか も, 進, 歩しかも進歩でこう思いっきり跳ねんです。くうん、そうそうそう、でっかくでっかくでっかくでっかくでっかく、うん、家族ちょっと移動してあげてうん、でっかそでっかくでっかくでっかくでっかくでっかくでっかくうっでっかくでっかくでっかっかくっかでそちょっと待って、で左腕がそう脇がいてあの無駄な動きをしてからこう言ってるそうじゃなくて。 左ではこ階段をつけた状態から体を動けた状態 構えるきはだからこれねこれちょ、ちょっとこれ、だから、もうもっと構えてください。相手にこう、やりつくさせていだからそうか、1問ずつ、しっかりこうにな半瓶になる。で、相手足が揃ってるんで、足は必ず、相手の握り拳一個分こう、横幅上げる。握り拳一本横幅上げて、そうで、そう、そう、そう、そう。 ここのの角角度、やりを構えてるこの角度やりを構えて る, こ の, えてるこの角度で構えてでそこから今のこの腕には腕を動かさないで腕じゃなくて体を動く腕じゃなくて体を動く 腕じもうちょっと間合いをちょっとなんかいい感じで調整してあげてくださいうまく打ちやすいように ち, ちょっと間合い調整してあげてください、うん、腕, じゃなくて腕じゃなくて体持ってくるそうそ う, そう体持ってくるうん、うんうんうん、そう腕じゃなくて体 うん、そうで ち, ょちょっとあのなんかあのあの縮こまったら狭いところで縮こまっちゃってるので、こう固めさせて、こう固めて、固めて、使ってこうこうこうこうっ、固彌を使って、もうちょっと大きく動いて、固彌を使って入っていい。 体大きくて体大きくて手なんかどうだっていいから体大きく、うん、でそう体大きくて歩行もなるべく大きめにこう動き回ってそこからこう入り込めるそ歩行もそうそうそう大きく大きく大きく大き く, 大きくそうそうきく大きく大きく大きくね日陰はどんどん大きくあのだからあのなんか難破筋肉の何と か, か, か, か, かやってんのかとかそういうのとは全然違ってまあこっちは大きくとことん大きく うんでそうそうそう、そこと大きくいって、そうそ う, そう、そうそうそういい感じうん、だんだんいけない。だんだんんんんんいけないなももうううううううう一回さ、うん、あ、カンさんもうちょっっもうちょっとこ絞絞たそそそ じゃ あ, まああと3 回, やった3回、うんない、体大きくない体大きくないどうしてもあの、たたくときにぴょこぴょこっていう動き、ね、じゃないですか。 だからあのま だ, あのなんそうだ手先で手先で手で持ってきところなんので手先の曲目以じゃなくて体の全体の運動部を作<音>まあそういう感じでやってみてくだい<音>よし。じゃあとりあえずここは、はい、ここはこうやって、はい。